はい、どうも、メめチャンネルです。本日はですね、先日 IHG のミステリーボーナスキャンペーンというのが開始しておりまして、SNS 等でですね、まあ、こんなキャンペーン始まったよということで、 発信させていただいたところですね。多くの方からですね、実際これお得なのかどうかっていうことのね、あの解説動画をしていただけると分かりやすいんでお願いしますということで、リクエストいただきまして、今回ね、あの動画を撮らせていただいております。まあ実際このね、ミステリーボーナスキャンペーンっていうのは何パーセントが上限、何パーセンか加減っていうのがちょっと私もね、把握はね、できてない状況ではありますけど、私は 100% ボーナスキャンペーンっていうのを獲得できておりまして、 コメントなんかでね、いただいたところ 80% でしたっていう方もいらっしゃるので、まあ 80% と 100% っていうことでね、まあ、今回ちょっと試算してみて、えー、結論から申し上げてしまうと 80% の方でもお得はお得でした。ただ若干ですね。なので、えー、どういうふうにね、えー、考えてお得だっていうふうに言えるのかどうかとかですね、まあ、その内容について今日こちらの動画の方でお届けできればなというふうに思います。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 行ってみましょう、はい。はい。ということでですね、IHG のホームページの方にやってまいりまして、まあ、キャンペーンのね、あの、メールとか届いてる方につきましては、チェックしていただけると、ログインしていただくとね、私は今、ログインした状態で 100% ポイント加算、ボーナス獲得ということでね、いただいております。 そして下の方ね、見ていただきますと、5000ポイント以上ご購入いただくとですね、ボーナスポイント加算されるようになってまして、5000ポイントで私 100% ですから、さらに5000ポイントをね、ボーナスポイントいただくことができて、1万ポイント獲得するのに、5000ポイント分のね、費用で購入していただくことができるというふうになってます。これ 80% の方はですね、5000ポイント買ったところ、4000ポイントいただきて、9000ポイントが 67.5 ドルという感じになるのかなというふうに思っております。 で、まあ、下見ていただいてですね、まあ、後ほどもお話ししますけれども、2万6000ポイント以上ご購入いただくとですね、安くなるんですよね。2万5000ポイントを買っていただくと、287.5 ドルなんですけど、2万6000ポイントで割引が効いてですね、260ドルとなってまして、あら不思議。27.5 ドル分ね、多くポイントを購入しているのに安くなるという現象が起きます。まあ、これ以降はですね、1000ポイントに月、 10ドルずつね、上がっていくという感じになっております。で、最大ですね、15万ポイントまでご購入していただくことができるというふうなキャンペーンとなっております。じゃあね、実際これお得なのかどうかっていうので、ね、早速ね、見ていきたいなというふうに思いますけれども。 この通りですね、2023IHG ミステリーボーナスポイント購入早見表ということでね、私作成させていただきました。これ Google スプレッドで作っておりますので、概要欄の方に URL 貼っておきますので、あの、いじることはできませんけれども、見ていただくことはね、可能という状況にしてありますので、ぜひね、あの、参考に見ていただければなというふうに思います。で、上の表ですね、購入ポイント数とありますけど、こちらね、加算ボーナスが 80% の方向けでございます。 5000ポイント買っていただくと4000ボーナスポイント獲得していただくとかね。で、26000ポイント買っていただくと2800ポイントをいただくことができるので、合計でね、26000ポイント分で46800ポイント獲得できて260ドルで、本日ね、2月10日の時点でですね、131.5 円換算で34190円という形になります。まあ厳密に言うとね、クレジット決済とかすると外貨決済となりますんで、 これに加えて2、2% 分ぐらいね、ちょっと秘書費用がかかる場合があると思いますので、ご利用のね、クレジットカード会社等をご確認いただければなというふうに思います。で、下の表がですね100、100% ボーナスポイントの方、2万6000ポイントを買っていただくと、2万6000ポイントボーナスポイントいただけて、5万2000ポイントを260ドル分でね、ご購入していただくことができるので、まあ、右に一応単価と書いてありますけど、 2 6000ポイント以上ご購入いただくとね、1ポイント当たり 0.66 円という単価となっております。まあこれがね、えー、いくら分、何ポイント買ったらいくらなのかっていう早見表になっております。で、この下ですね、はい。私ね、全部一応調べてみました。えー、3月の15日、まあこれ日はね、適当に選んだんですけど、3月の15日の水曜日、まあ要は平日のレートで、えー、優勝でね、宿泊するといくらなのか。 ポイント宿泊だと何ポイントでね、泊まっていただくことができるのか。もう一方はですね、3月の18日の土曜日、まあ祝日、土日とかしか泊まれない方もいらっしゃると思うので、えー、土曜日だった場合は優勝だといくらなのか、えー、ポイント宿泊だと何ポイント必要なのか。まあこのチョンっていうのはね、もうあの空室がないとかですね、ポイント宿泊の枠がないっていう感じになるので、もうちょっとね、先で調べてもよかったんですけど、まあ一応直近のね、まあ基本的にはあまり安くない時期。 で、えー、見てみたらどうなのかな、ということでね、出させていただいております。で、まあ、こちらのね、見方としましては、まあ、色がね、ついてあるところは後ほどご説明させていただきますけれども、まあ、結論から言ってですね、まあ、ちょい足しとかでも、できればね、2 6000ポイントは買っていただいた方がいいんじゃないかな、という気はしてます。なぜなら、 えー、単価が一番安いというところで、一番ね、ここがコスパがいいというラインとなっております。で、2万6000ポイントご購入いただくとですね、80% の方でも4万6800ポイント、100% の方だったら5万2000ポイントということでですね、まあ、大体のね、ホテル、全部はね、全額賄えるかっていうとそうでもないんですけど、インターコンチ横浜ピアエイトさんだったりとか、インターコンチ別府8万4000なんで、ここら辺はね、ちょっと抜けちゃってますけれども、まあ、 優勝よりはね、あの、ポイント宿泊の方が安くなるっていうところは結構あったりするので、まあ、無理に買う必要はありませんけど、ちょい足しだったりとか、ま、え、さ、ー、しくね、インターコンチピアエイトさんに泊まるっていう方だったら、優勝で泊まるより安くなったりするので、えー、そういったところで、ね、ご, ご利用いただくのはいいのかなっていうふうに思います。ま, あ、まずね、こちらのインターコンチネンタルピアエイトさん、えー、15日で、 もし宿泊していただいた場合、平日は約、ね、4万1225円。まあ、他の、ね、平日とかだともうちょっと前後あるかもしれませんけど、4万1225円で、ポイントで言うと5万4000ポイント必要となります。これですね、こちらの2万7000ポイントご購入っていうのは、ボーナスポイントが、ね、100% の方、2万7000ポイントご購入いただければ5万4000ポイントとなりますので、まあ、実数270ドル分、3万5505円分で、 えー、インターポンチ、ピアエイトさんね、もしポイントが手元になかったとしても、一泊できてしまうと。35,505 円で一泊できるっていう考えができると思いますので、まあ実際ね、41,225 円よりは、35,505 円で、まあ約 6,000 円お得ということで考えられるかなというふうに思います。この下の3万ポイントご購入の場合はですね、これ 80% ボーナスの方ですね。はい。3万ポイントご購入いただいてですね、 5万4000ポイントとなりますので、えーまあ、300ドル分ご購入いただいて、3万 9,450 円で一泊できてしまう。まあ、割引率で言うとですね、そんなに多くはありません。4万 1,225 円で泊まれるところ、3万 9,450 円で泊まれるという状況になりますので、まあ、約、ね、2,000 円ほどお得ということで、まあ、お得度は、ね、やっぱり下がってしまうんですけれども、まあ、優勝で泊まるよりは、それでも、ね、80% の方でも、 安くね、泊まっていただくことができると言えるんではないかなというふうに思います。そして、えー、インターコンチベップさんの場合ですね、100% の場合は4万2000ポイント、えー、ご購入いただければですね、8万4000ポイント分のポイントになりますので、420ドル分、5万5230円で一泊できてしまうという形になりますので、まあ、約ね、1万円お得に泊まっていただくことができると言えるんではないかなというふうに思います。 で 80% ボーナスの方につきましては、4万7000ポイント分で、ね、ご購入していただく必要が出てきますので、470ドル分で6万 1,805 円、えー、6万 5,136 円のところ、6万 1,805 円で宿泊していただくことができますので、まあ、約ね、3000お得という形になっております。なので、ベラボーにね、80% の方は安くなるよね。 とは言えないんですけども、まあ行くばっかはね、安く宿泊していただくことができると言えるんじゃないかなっていうふうに思います。まあまずはですね、宿泊したい日ですね、えー、ポイントで宿泊していただくことができるのか確認していただいて、えー、計画的にね、ご購入していただくのがいいのかなっていうふうに思います。で、こちらインターポンチ IHG のね、ポイントをご購入の場合、基本的には結構ね、即時反映されると思うんですけど、場合によってはね、 数時間だったりとか一日ぐらいね、反映するのに時間がかかる可能性もありますので、その間にね、宿泊したい日がポイント宿泊埋まってしまうっていう可能性もありますので、本当にね、そこは皆さんあの、ご計画的にご利用いただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あの、この一覧表を見ていただいて皆さんね、何ポイント買ったら、 えー、いくら分でいくらお得なのかっていうのにね、使っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いまして、この表をね、作成させていただきました。で、私、まあ、個人的にはですね、このインターコンチピアエイトさんだったりとか、まあ、別府さんだったりとか、まあ、その他のホテルでも、まあ、同様な考え方ね、インターコンチ大阪さんだったりとか、まあ、同様な考え方で、何ポイント分買ったら実質いくらなのか、え、で、実際に優勝で泊まった場合いくらなのか、ってことは差し引きいくらで、 えー、いくらお得だよねっていうことで、まあ基本的には考えるんですけど、私、個人的におすすめというか、私が個人的にやりたいかなっていうふうに思ってるのは、この別でね、色をつけたところ、これ、ホリデインススキノさんであったりとか、あ、こちらね、アッピ高原さんじゃないですね。なんでアッピ高原に色がついてるんだろう。えー、と、ホリデインの金沢の方ですね。失礼しました。今ね、この動画の状態で直していきますね。 えー、こちらのホリデインススキノさんでホリデイン金沢さんの場合は3月15日は、ね、残念なことにポイント宿泊が埋まってしまってたんですけど、えー、他の日とかだとねこちらも9000ポイントで一泊していただくことが、ね、できるホテルとなっています、まあ、多少ねちょっと土曜日とかだったり1万1000とかちょっと増えたりはするんですけど、まあ、基本的に9000ポイントでまあ再加減 っって言って言いいんでしょうか、ね、ここら辺だともうちょっと探したらひょっとするとね、あの加減値っていうのはあるのかもしれないですけど、えー、ホリデイン金沢さんとかホリデインススキノさん9000ポイントで1泊していただくことができるということでですので、こちらね、どういうふうに活用するかっていうとですね、これマイルストーンボーナス、えー、20泊以上でね、10泊おきに、えー、していただくことによって得点を受けていただくことができるんですけど、まあ私個人的に狙うのは40泊。年間のね、クラブラウンジアクセスが。 獲得していただくことができるのが40泊という形になってまいります。えー、なので40泊ね、えー、こちら、6980円で止まった場合、こちらの方がお得っていう可能性もあるんですけど、えー、9000ポイント、まあ、例えば5泊していただくと、単純にね、4万5000ポイント必要になるわけですよね。えー、で100、100% の場合だと、 2万6000ポイントをご購入いただければ260ドル分で約3万4190円で5泊できてしまうっていうね、えー、考えができますので、まあこれがね、6980円で同じだったらほぼ同じぐらいなんですけど、まあでも、日によってはですね、ポイント宿泊の方がお得だったりとかする日もあるのかなというふうに思いますので、まあシンプルにね、5泊3万4000円ぐらいで5泊できるっていうのはまあ結構安いんじゃないかな、お得なんじゃないかなというふうに思います。 思いました。まあ、ただね、あの、すすきの差みたいに 6,980 円だったら、こっちの方が変わんないよねっていう考え方もできますので、その場合はですね、こちらの優勝でね、宿泊していただくことによって、他のキャンペーンでですね、2泊していただくごとに2000ポイントいただくキャンペーンだったりもありますから、それはね、ポイント宿泊だったりとか、ポイントキャッシュは対象外となってますので、優勝で泊まった方がいい場合もあります。はい。 そこはちょっと頭ね、複雑になっちゃって申し訳ないんですけど、場合もありますんで、ちょっとそこら辺はね、えー、鑑みていただいて、えー、ご計画的にご利用いただければいいと思います。まあ、そこちょっとね、これ3月15日のホリデインススキノさんが比較的安めなのでね、えー、ホリデイン金沢で7675円だったら多分9000ポイントの方がお得なんですよ。はい。明確にね、お得なって言えると思いますので、まあ、シンプルに言えばですね、この9000ポイントで、 理論上は5泊していただくことができれば、これを8セットしていただくことによって、そう簡単じゃないですけどね、8セットしていただくことによって、40泊達成していただくことができますので、およそね28万円ぐらいはかかるんですけど、あのー、宿泊ねしていただくことができるということでございます。 まあ、ただね、考え方によっては、本当に今申し上げた通り、ホリデインススキノさんで、この7000円切る価格でね、予約が取れるんであれば、こっちで予約を取って、ポイント溜まったポイントでかつ、ポイント資格も組み合わせたら、もっとね、手出しが少なく40泊達成することができるっていう考えもね、できるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんなんかね、いや、こっちの方がお得だよとかっていうのがあれば、ぜひコメント欄から教えていただければ嬉しいです。 でまあ、簡単な要点ということ で, です、ね、ポイントを、ね、まとめてみましたけど、ポイント宿泊の場合でもです、ね、まあ、基本的に前日の18時まではペナルティーなく、ね、キャンセル料を取られることなくキャンセル可能ですので、まあ、比較的、ね、あの使いやすいのかなというふうに思います。そして、ポイント利用の無料宿泊の場合であっても、ステータスの、ね、宿泊実績、今申し上げたマイルストーン修行に関し て, ましても、宿泊実績というのは加算されますので、ポイント宿泊、うまく利用していただくのが え、やっぱりお得に泊まっていただくね、え、ポイントにもなるのかなっていうふうに思います。そして、ポイント利用の無料宿泊の際でも、当然今ね、あの、プラチナステータス、プラチナエリートであったりとか、ダイヤモンドエリートお持ちの方であれば、え、保有ステータスの特典を受けていただくことがね、え、できるということでございます。まあ、ただね、あの、まあ、ちょっと、あの、複雑な話になっちゃうかもしれませんけど、マイルストーンボーナスでですね、 獲得したスイート保証券みたいなのがいただけることができるんですけど、これはね、優勝ベストフレックス料金じゃないと対象にならなかったりするので、まあ、全てが、ね、使えるっていうわけではないんですけども、まあ、そういった、ね、例外的に使えないものもありますけど、基本的には使えますと。そして、まあ、当然ですね、ポイント利用で宿泊した場合は宿泊時のポイント加算、ポイントをいただくことは、ね、ありませんっていうことですね。IHJ のポイントにつきましては、ご購入していただいてですね、まあ、1年間はね、 有効期間がありますけれども、あのー、全くね、止まったり、使ったりとか、あの、獲得するっていう変動がないと1年で終わってしまいますけど、そういった動きがあってから基本的に1年なので、ほぼほぼね、えー、無期限という形で考えていただいていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じのね、考え方で、お得かどうかっていうのは見出していただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、この一覧につきましてはですね、今基本的に国内で出してますけど、皆さんね、もし海外行く機会があったら、 海外で調べていただきたいです、えー。バリ島のね、インターコンチネンタルとかでも3万ポイントとかで泊まれたりするので、海外行く方は、ひょっとするとね、ポイントで宿泊していただく方がお得だったりするかなっていうふうに思いますので、ぜひ、両二並みでですね、どうしたらいいかっていうのを考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、私は基本的には考えて、 まあ、お得なのかなどうなのかなそんなお得じゃないないや、ちょっとお得かなっていう感じのね、考え方をあ整理してですね、やっております。まあ、まずはですね、ご自身が泊まりたいホテルだったりとか、まあ、先ほど申し上げた、例えばマイルストンボーナス修業、宿泊実績を使う、宿泊実績を獲得したいっていう目的でですね、泊まった場合にお得なのかどうかとか。 まあそういったね、ご自身の目的別にですね、どう利用したらお得なのかっていう感じでね、考えていただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあシンプルにですね、まあそういったややこしい話じゃなく、一番最初に申し上げたですね、泊まりたいホテルで優勝だったらいくら、ポイントをこれ買ったらいくらで、まあ差額、こっちの方がお得だよねっていう考え方がね、一番シンプルかなというふうに思いますし、海外ね、あのこれから行こうかなって考えている方は、ぜひね、海外の方のホテルでも、 えー、何ポイントでね、どういったホテル泊まれるのかって見ていただくと、ますますね、テンション上がってくると思いますので、ぜひね、検索してみていただいて、あの、テンション高めていただいて、計画的にね、よりお得に宿泊していただければな、というふうに思います。まあ、あとね、申し上げた通り、皆さんの考え方だったりとか、いや、こっちの方がお得だよとかね、こういうふうに使ったらもっとね、あの、有効活用できるよっていうのがもしあれば、ぜひね、皆さんの共有のためにもコメントいただけると嬉しいです。はい。ということでね、まあ今回は、